キンプリ三流長ュかど瀬角 NHKE テレで新番組開始も、キシユタと裏ラコウムリの常識外展開。もう同じグループとして見てない、洋ファン心痛の不穏事態ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月6日放送の VS 魂グラデーション。 富士テレビ系、は2時間 SP。通常なら19時から20時の1時間番組のところを、21時までの2時間番組として放送した結果、思わぬ裏こうむりが発生してしまい、一部の k n g ド p スのファンを投げかせてしまったという、VS 魂のレギュラーメンバーには、金プリの岸優太さん、27、がいます。 その一方で、4月6日の20時から NHK の E テレでは、オズワルドの伊藤俊介さん、33、そしてクキンプリの長瀬廉さん、24、がメインパーソナリティの番組、戸惑い社会人のビズワード講座が放送されたんです。同グループのメンバーが同時刻に違う曲の番組に出演する。 普通なら事務所も絶対避けたいはずの裏公無理が発生してしまったんです。女性誌ライター。戸惑い社会人のビズワード講座は過去3回の特番を経て4月6日から毎月の第1木曜日の月1番組としてレギュラー化を果たした。タイトル通り、わかりづらいビジネス用語を解説していく番組で。 毎回取り上げるワードの解説がすごく充実し、定点付き1回の放送だと自分の中でゆっくり消化できるのでとてもいいペースだなと思っています。と、長瀬はコメントしている。しかし、記念すべきレギュラー版の初回が騎士が出演する VS 魂と裏ラコを無理してしまった結果、同じ G メンバーで丸かぶりってありなの どっちも応援したいから、どっちのタグもつけちゃおうから、メンバーの番組裏かぶりなんて初めて、大抵同じグループのメンバーが裏番組に出るってないと思うんですよね。VS 魂の裏に、トマビというのが、もうすでに同じグループとして見てないようで、ちょっと胸が痛い。と、ファンからのクレームの声が SNS に多く寄せられてしまったのだ。 キンプリは5月22日で平野市要26、神宮寺雄太25、そして騎士が脱退し、事務所からも退場、騎士の宮き退場、長瀬と高橋海人24の同ユニットに生まれ変わる。それも影響していますよね。事務所に残留する長瀬さんは11月10日公開予定の映画、 法廷遊戯の主演や4月23日スタートの TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官へのレギュラー出演などもウプッシュされている一方で騎士さんたちの新たな仕事の話は聞こえてこないただジャニーズじゃなくても事務所を離れるタレントに新規の仕事は入れませんそれは普通のことですが今回のようなことが起きてしまうと 解除が決まっている騎士さんたちの優先度は落ちつつあると感じてしまう人も出てきますよね。もうすでに同じグループとして見てないようで辛いといった声がファンから漏れるのも仕方のないことなのかもしれませんね。前での女性誌ライター。比較金プリファンは気の利かない運営に怒りを募らせ。とはいえ、生じた驚きの裏を無理は今回だけのことになるだろう。 V.S. 魂はキャプテンが嵐の相葉雅紀さん40だし、レギュラーメンバーには美少年の風書引きさん21、野生財存への佐藤勝利さん26といった、これから事務所が推していきたい若手もいるわけですから、裏こう無理を避けたいのはジャニーズも強く思うところですよね。 実際、VS、魂が通常放送だった場合は、ビズラード交差、と、裏交無理していないわけで、今回の裏交無理は事務所としても避けたかったのが、どうしてもの事情で回避したくてもできなかった可能性が高いでしょうね。ただ最近、金プリの運営に対しては、他にもファンから厳しい声が飛ぶこともありましたが、全道長瀬は、 q n g ブス流瀬角のレイディー・オー・ゴーデン、通称、ニワラジ文化放送のメインパーソナリティをしているが、同ラジオの放送時間にもかかわらず、キンプリの公式ツイッターが更新されることが以前からたびたびあった。 今年の場合は3月9日に法廷遊戯の匂わせ告知3月16日にはイレバンスシングル月読みの MV が公式 YouTube チャンネルで累計1億回再生を突破したお礼のツイートがそれぞれ行われたがこれがラジオに集中させてほしいとファンから批判の声が出てしまったのだ 三人の脱退が近くて庭ラジで五人のエピソードが聞けるのもあとわずかなタイミングなのに、と余計にファンが怒りを募らせてしまったわけです。それに加えて、今回の岸さんと長瀬さんの裏こう無理。気の利かないツイッターの件に続く形で、さらにファンが怒るという展開に。これ以上、ファンが荒れる出来事がなければいいですね。全道 レギュラー版初回がまさかの騎士との裏交無理からスタートしてしまった長瀬の戸惑い社会人のビズワード講座。一番戸惑っていたのは長瀬だったのかも。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。